内もものお肉気になりますよね。実は内もも気になる人って内ももを鍛える傾向にあるんですが意味ないんですね。今回の動画を最後まで見ることで内もものお肉を取るためにはどういったメニューをしたらいいのか、なぜ内もものお肉がなくならなかったのかというのが分かってきます。最後まで動画を見ながら一緒に頑張ってみましょう。 はい、皆さん、こんにちは。タートルです。今回ですね、内もものお肉が気になる人におすすめなエクササイズを3つ紹介していきます。どれも各10回、スマートフォンを持ったままでできるメニューになっています。一緒に見ながらやっていきましょう。まず、内もものお肉、取るために内転筋を鍛える人多いですよね。足がもちろん細くなれば、内もものお肉ももちろん減ります。ですが、内もも鍛えて内もものお肉が取れるかって言ったら、 取れないんですね。じゃあどうすればいいのか。も, もの裏を鍛える必要があるんです。も, もの裏をしっかり鍛えることで内もものお肉はなくなります。なぜかというと内もものお肉がある人の多くは足が丸いんですね。丸い。足が丸いと内側にもお肉がやはりあります。も, もの裏を鍛えることによって丸い足が卵型になります。そうすると 内もものお肉っていうのは卵型になりますから無くなるんですね、ここが。ももの裏をしっかり鍛えるとハムストリングがやはりある程度成長します。そうするとそもそも丸かった足が卵になるので内側のお肉というのは後ろに回って前からと後ろから見ると足が細く見えるという風になるんです。そこでもも裏ってやっぱり弱いんですね。しっかり鍛えることで内もものお肉がスッキリしてきます。 それではスマートフォンを持って一緒に3種目頑張っていきましょうはいまずはスマートフォンを持って足は肩幅にしますそしたら膝をちょっと曲げて前かがみになりますお尻できるだけ後ろです腰は少し反らす感じです腰が丸くならないようにスマホは顔を下でいいですこの少し曲げた膝を後ろに伸ばします お尻斜め上ですももの裏がしっかり引っ張られる感じがあれば OK です膝曲げすぎると前ももきくので膝曲げるのは少し体はしっかり前に持ってってお尻出すこれをまず10回いきましょういきます12しっかりお尻を上に上げて3もも裏効いてますか 少し痛いぐらいがいいです78膝曲げるのはこれくらい9お尻出して10オッケー今度はちょっと難しくなります片足になりますスマホは顔の下片足浮かすことができればバッチリですこれでさっきみたいに片足だけで動かしますバランス取れない方は軽く足をついていいです 前側の足だけをさっきみたいに曲げて伸ばす一緒にいきましょう10回ですいきます12バランスなかったら足ついて3しっかりもも裏効いてますか456そうながら OK78、OK、効いてますか 910OK、OK、反対です 行きましょう1、2、3、難しかったら足ついていですよ、4、5、お尻斜めの上、6、7、8、ああ、効いてる、9、もも裏、勝っこっち越し、10、OK、もも裏がね、効いてると思います、ラスト、つ伏せでいきましょう、最後は、 上の足で足首を押さえます膝を曲げます曲げたら上の足でぐーっとね下に押さえつけます下の足を押さえつけられないように力をこっちに入れます下の足はこっち上の足は向こうです5回ずつしっかり力を入れて足は少し開いてもいいです行きましょう背の1ぐーっと力入れて 戻す2、ぐーっと押さえ合い腰して、もも裏、ついそうなのが OK3、ぐ、OK、ーっとやっちゃって、下の足のもも裏、効いてますか4、ぐーっと押さえつけて3、いや、ラスト、力しっかり自分で負荷かけて、ぐーっと曲げて、ぎゃ り反対ラスト五回行きましょうスタートー伸ばされるつりそう12グークー効いてる聞いてる三。伸ばされないように縮められないように頑張る上の足 ぐーモほラ、モほラ効いてますかモら ラ, ラスト5力自分で入れて自分で力入れてぐーもオッーケ ー, ー, ーお疲れでした今の3種目 これがね自重でハムストリングを鍛えることができるメニューですもちろんダンベルとか持ってブラジリアンスクワットとかしてもいいんですけどもやはり前ももにどうしても効いてしまうんで前ももが筋肉質スクワットすると前ももが太くなってくる気がするそういった方は続けると太くなりますなので今みたいに前ももを全く使わないとにかくハムストリングだけを使うっていうメニューをやっていくと足の形が 卵になってきて内ももすっきりして膝の上の筋肉質な感じというのが収まって綺麗な足ができてきますなので今回の3種目動画の説明欄に時間貼っときますんで何度も見ながらやってくださいもも裏あんま効かなかったよって方はですねもうちょっと立ってやるときは前鏡お尻を突き出す寝たままやるやつはもっと上の足で押さえつけてくださいそうするとハムストリングに効きます あんま無理すると釣っちゃうんで無理しない程度でやってみてください内ももを鍛えても内ももの肉はなくならないんですこれやってください各種 SNS を説明欄に貼ってますんでインスタ TikTok など短編の動画を載せたりしてますよかったらフォローしてもらってそちらでも動画を見てください勉強になったよやったよって方はグッドボタンコメント SNS にシェアよろしくお願いいたします今回もご視聴ありがとうございました